なんて言って、言っ後ろでのんきに笑って話してました小籔君です<笑>はい次の曲は、えっと、なんだっけかしらあ石槌ちねあれ代表が踊る曲を覚えてないっていうねすみます<笑>あの、石槌ちという曲で、ね、男性は勇ましく女性は軽、えー、や, やかにね踊るような曲になってます男子前に降りようかそこになそうスピーカーの内側ね身のピみカーの内側にお願いします 地域までマイクでおっしゃいましたそれでは皆さん頑張って踊りましょう深谷の夢見直しいでしょうか 「焦がれ焦がれよりよのれどれどれ」「てるだけには夢がつく」「犬の煮桜はない」